サ寒いから。窓から。 この状態になったら煙出なくて。 い, らな い, い, らない本だけで入れないって言ったでしょ シードもうい い, よもう い, いよかもる